気をつけ呼ははんでみろただより高いものはない何言ってんのえただが一番安いでしょ四角だよ四角ただより四角いものはない確かに四角だ意味はわからない授業終わりもう終わり素晴らしい大イ大丈夫かお前もう少し考えていきな私も学生に戻ろうかしら学生3年無料だしね学生3年無料ホワイト割 おお、うんうんうん。うま い,、はいはい。はい、はい、はい、いちいちオーバーなんだよ。はい、頑張ります。いらっしゃいませ。ご注文。 やるぞ！私、杉村泰三はこの度ラーメン共和国の国王に就任いたしましたえ。北海道といえばラーメンです。ラーメンは北海道の文化です。そうだろう。ラーメンを食べているときこそ、皆さんにとって至福のひと時ではありませんか？うん できたかーうわーまララメメンンが熱熱熱いいいと北海道も熱いーララーメン札幌ラーメン共和国熱いゲットリッチ落選から5年まさか CM でこういう格好をさせられるとは思わなかった。 人生どうなるかわからない不合も破産も一瞬だラインです語録ゲットリッチわからないゲットリッチニューヨークにベル立っちゃうやるじゃないニューヨーク買収だこらダディダディ様だハワイゲット人生チャラ買収私が破産不合も破産も一瞬だラインです語録ゲットリッチ失礼ね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 o What k k u e Slender is h o p j a p a Waters n e b o d o s treasure? So those who waste it will be punished! 皆さん、こんばんは。日本で最も支持される初中高齢の飲み方 SREGGA!